皆様ごきげんようひさめですキャラクターボイスはゆずゆかりでお届けしています10月30日土曜日ということでいつものように週刊の追い込みにあてくれた1日でした特にバンマの塔ですがこれがいつも後回しになってしまっています1から4まで一気にやると結構疲れるコンテンツなので毎日1個ずつやれれば少しは楽なのですが全く学習できてないですね エピソード依頼帳を報告して、今週も何とか終わりました。一番下は指導なので、今週はパスさせてもらいます。無限編の指導はしんどいので、毎回やるのは無理です。というか、あれ無限編ですよね無限編って、指導じゃなくて、ダークドレアムでしたよねどうやらまたやらかしていたようです。ダークドレアムならやるしかないです。この深夜の時間帯でマッチングするかどうか不安ですが、それでも行くしかないです。終わりました。 やはり深夜は頭が働いていませんでした。というわけで今度こそ今週の週間も終わりです。来週からはバージョン6に向けての調整が始まる週なので気合を入れていきましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。